えー、こんにちは、黒田です。今日はですねサンバのスルドの、えー、リズムパターンこれを覚えるとバスドラ の, あのサンバキックのフィールっていうのがあとなんだろうねこうボサノバのフィールっていうのがすごくよく分かるのかなと思いましてでまあ何度か説明してるんですけどこれがスルドっていう楽器ですねでもっと本当は大きいマレットで叩くんですけどちょっと今なくて、えー、こんなマレットですけどこれでめちゃくちゃ弾く音が出るんですねでえー、とリズムがワンツー 要はミュートした音と12121っていう風にやるんですねでこうカーニバルやってる間ずっとこれをたたくわけじゃないですかそうするとやっぱ裏拍とか入れたくなるということでワンワンエンドツーエンスリーエン。 1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4で叩いて、上げて、こうね。で、次の4で叩いて、叩く。こう、押さえて叩く。だから、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、ー4、ン2、3、4。ね、こうすると、 リーズムパターンができるんでですねで、えー、こうハイハットの位置はですねこれねワン・エン・ツワン・エン・ツー・ンエン・シーワン・エン・ツ ー, ンー・ツーでここをたたく、ね、右手はどっかどっかを繰り返すわけです。 さっきの左手を足せばいいんだけどワンエンダーツーエンワンエンダーツーエンワンエンダーツーエンワンエンダーツー エ, エンダーワンエンダーツーエンダ ー, ンダ ー, ンダ ー, ンダーこれフロータームでねれ習ししてもらうといいんですけどワンエンダーツーエンダーワンエンダーツーエンダーワンエンダーツー これがボサノバとかサンマのフィールの核になるので要はつったツつったじゃなくてドッツッドドンとつツツおドンツッとこういうフィールが、えー、身につくかどうかと。ツーエンダーワンエンツーエンシーフォーエンワンエンツーエンシーエンフォーエンワンエンツーエンシーエンフォーエンワンエンツーエンシーエンフォーエンワンエンツーエンーエンフォーエンワンエンツーエンーエンフォーエンワンツーエンーエンフォーエンワンツーエンーエンフォーエンワンツーエンーエン 前に、えー、こうやってフィールがあるんですね。なので、これをフロアタームで何回か練習してもらった上で。これを足で練習してもらうと、めちゃくちゃわかると思います。はい、うん、ぜひやってみてください。先ほどのするののリズムを。これやった上で。 とすごくこうボサとかサンマのフィルが出しやすいんですがこれを、えー、とみんな8ビートからいっちゃうんで<音楽>よくなりがちでしょそれを<音楽>こういうふうにすると、えー、鋭のリズム から、まあ、サンバーがドラムに置き換えやすくなるっていうことですね。はい、ということで、これを、だから、もともと、こう、パーカッションでやってたものを、ドラムセットに置き換えるやつの一番大事なのが、このでするの。でも、この裏拍はないのもあったよね。これで、フィールが出る。で、最初はドッ、どっ、どん、どん、どん、だから、サンバーのバスドラのサンバキックって、別に裏拍はなくてもいいんですよ、表だけで。